ステップ4、電磁場のエネルギー。今回のレッスンの最後のステップになります。エネルギー密度を計算したいんですが、まあ、皆さんご存知なんですけれども、この電磁場がエネルギーを持っているでしょう。それの転送と密度を計算したいと思いますが。それから、まあ、電磁場が電波と磁場があるんですね。それは両方ありますので、 それ両方を計算するべきですね。で、静電気化学によると、こういうふうになるんですが、UE と UB なんですが、それがエネルギーの密度で、これが、まあ、電波と磁場のバージョンなんですね。電波のバージョンが、えっと、エプシロンゼロの2分の1かける e の絶対値次情ですね。 それから、ub イクール、まあ、μ0 の、まあ、2μ0 分の1の b の絶対値の事情になるんですね。それから、e の絶対値イクール c かける b の絶対値を利用すると、この上の表現が、が、これの表現と一緒になるんですね。これが、2μ0 分の1 かける E の絶対値の二乗それも割る C の二乗ですね。で、C イクル μ0ε0√ 分の1 な, なんですが、これが、まあ、ε0 の2分の1かける E の絶対値二乗になるんですね。で、これとこれは一緒になっているので、 エネルギーの密度は一緒ですね。それから、この電磁場がエネルギーが半分が電波を持っているし、半分が磁場を持っています。それ か, それから、その合計を取りたいので u、u イコール ue プラス ub なんですが、これがエプシンゼロ e の絶対値事情、まあ、あるいは、 エプソロン0、E の絶対値、B の絶対値、C になるんですね。それから、これが、と面積あたりには計算したいと思いますが、これが、まあ、時間にも計算するべきなんですが、これが A の面積あたりについては、どのぐらいエネルギーは当たっているのかを計算したいので、まあ、それが時間、 によってそれが計算するべきなので、まあ、一つの簡単な計算する方法としては、それが Δt の時間では計算したいので、それがかける進んでいる速度、それももちろん c なんですが、cΔt を使うと、このボリュームには使えるんですね。そのボリュームの中にはと計算 のエネルギーを計算すると、それがそのデルタ T の時間によって A に当たる面積と一緒になるんですね。それから、こういうふうに計算になりますが、これが u c かけるまあデルタ TA でも、water デルタ TA になりますから、まあ、これがキャンセルされて、これが S イコール μ0 分の1の e の絶対値、b の絶対値になります。で、これがエネルギーの密度なんですが、これが、ベクトルの風にも書けるんですね。これが μ0 分の1の e のベクトルかクロスビ b のベクトルなんですが、これがポインティングベクトル と, としては、それが、エネルギーはどっちの方向に進んでいるのかは表示はできますね。 で、これが A の面積あたりにはどのぐらいになるんでしょう。ですが、これが、その面積あたりにはなるんですが、これがとパワーになるんですね。力になります。で、問題は、このポインティング・ベクトルとしては、それ が, が振動しているんですが、その振動はものすごく早いなんですが、まあ、それが、と、電磁場、光が、がそれが、 波長があるので、それもまあ周波数があるんですけれども、例えば赤外線だったら 300GHz からまあ 400THz までなんですが、それを区別できるディテクターとかに作るのはすごく難しいので、まあ、やるとすると時間の平均を取りたいんですね。でその その測定するものを作ったりとかに使ったりとかにすると、これしかできないんですが、計算する手法はこういうふうになるんですね。この記号としてはこの場合には平均値なんですが、それが s of t の τ によってそれが平均値を取りたいと思います。それからそれが τ 分の1とこの積分なんですが、 積分は t-2 マイナス分の τ から t プラス二2分の τ まで取って、それが s of t' の絶対値 dt' になるんですね。で、調和平面波なんですが、こういうふうに言うのはあの関数になってるんですが、e イ e ロ のベクトルかける cos k.r-ωt b イコール b0cos k.r-ωt になるんですね。それから、その平均を取りたいんですが、μ0 分の1の e0 cross b0 の絶対値かけるこの cos 二乗の 平均値になるんですね。それから、これを計算すると、τ が長い場合になっていると、これが2分の1になります。そしたら、s の平均値イコール2分の1の c、エソロ0 e0 の絶対値の事情になります。それから、その、 長い時間には計算するべきなんですが、で、これが容量としては計算したいんですが、その光の容量としては、それが面積当たりにどのくらい当たっているのか考えると、これがまあ、intensity ンン、あるいは irradiance なんですが、それが、えっと、衝動にに と, とは言えるんですかね。そしたら、これが、えっと、 対面積、体時間のあたりとしては、それの平均を取りたいと思います。で、この灰色のシルンダー が, がディテクター と, と, としては、まあ測定するものなんですが、それが、まあ面積は A になるんですが、で、この赤いところが、赤い波が電波なんですが、青い波が磁場なんですが、 まあ、電波だけで考えると、それが い, いなんですが、そうすると、面積あたりには取りたいので、それがあのディテクターの面積をあの 外, しま外したいので、それが割る面積なんですが、そうしたらこれがまあ瞬間的には測定できないんですが、それが 時間によってそれが平均を取るものになるんですね。そしたら、この i、illumination, equal, s st の平均値 equal, 分の 1c, ε0, e0, e0 の絶対値の次乗になるんですが、これが、電波の次乗には依存するんですね。その次乗はすごく重要になります。そしてこれが、 電磁場のエネルギー密度とその力の計算にはなるんですね。それからそのエネルギーももう転送になってるんですが、それだけじゃなくて、モメントム、運動量も持っているんでしょう。それからそれが、まあ、何かに当たるとそれが圧力かけるんでしょう。それが吸収されても、 反射しても一緒になってるんですが、まあ、吸収する場合にはそれが、が持っている運動量、それ が, がと 吸, 収吸収するので、PA=ST の平均 WaterC になるんですが、この P はよく力学 と, としてを使っている運動量の変数になるんでしょう。 それから反射する場合なんですが、一回はその運動量を当たって、そして反射する場合にもなりますので、運動量は倍になるんですね。これが PR で、それが reflected、反射する場合には、それが先のものの倍になってるんですね。で、これがエネルギーの 光のエネルギーと運動量の計算の手法の例になりました。今回のステップはこれがこのレッスンの最後になります。